ト、はい、スイッチファームこにいたんです今日は日曜日なので社長の水やりしていきたいと思います、まあ、日曜日はねいつもは水やりとか餌やりをね担当してくれてるおじいちゃんたちがいないので僕たちの方で日曜日はやっていきたいなという感じです、ね、水をね 水にやっていくんですけどどうしたどうしたどうしたどうしたどうした何に驚いたんだ何<笑>ねこんな感じで大変ですね<笑>朝から何だろう何か驚くような要素があったんですかねえ特に何もなかったでしょ 僕が脅かしたわけでもないと思うんだけど。えどうしたんだい朝から騒がしいね。大丈夫かいはい。こんな感じで、ダチョウはね、すぐに何かにテンパって走り出しちゃいます。この集団の中で一匹でもそうなっちゃうとみんながドタドタってなっちゃうからね。 大変ですよね冬はあまり水を飲まないのであれなんですけどね最近は寒さのせいで水が凍っちゃって大変なんですけど水ねこんな冷たいのに飲んでねお腹痛くならないんですかね。 各ユーコニタンはちょっとお腹の方がね、弱いので、冷たい水は最近は避けるようにしてるんですけど、できれば常温で飲みたいところですね。まあ、本当に、よく飲むね、この寒いのにね。どうだいお腹は痛くないかいくちばし、霜焼けになったりしないんかな まあ、最近ここの御立町すごい寒いんでもう骨の髄までしびれてくるというかねやばいんですよねほんとに全然水がたまんないなそ<笑>うだねえ餌もこんな風にねまあこれからあげるんですけど ちゃんと食べてくれてるんで、しっかりカドリーをね、摂取できてるのかなと。冬、ちゃんと食べないとね、この極寒の地で生きていけないと思うので、ぜひ食べてほしいものなんですけど。はいこんなふうにね、餌食べろと言ってるのにね、餌桶けのね、角落ち着いちゃう子もいたりなんかしちゃったりして。 面白いねダチョウって。と言っている間に、ね、水が溜まってきたんで次のオケ行きます。よし。オケがこんな風にいっぱい並んでるんでまだまだ時間かかるんですけど。 そうですねここのねレーンがね水やり終わるまではちょっと動画回していこうかなと思いますエサやりと水やりをねこう分けてやってるんで、まあ、効率的ではあるんですけどあれですねこの日曜日にやる作業が一番ちょっと時間かかるかなって感じです あらかわい い, わ い, いダチョウは何にでも興味津々ですからねでもちょっと怖がってるからちょっとね全然近寄ってこない感じですねよしたまった次にこう ここからはお宿りになりますね今までのはねヒナだったんですけどここからはあらちょっと待って凍ってんだけど凍ってる氷を頑張って割ろうとしている よ, よし 割ってあげないと全然水飲めないんでねいやハグリッドこいつはでかいこいつはでかいっすよね2 メ, 2メートル2メートル20ぐらいあるんじゃないかなこの子はおとなしくていい子でーすはいはいはいお どんどん行こうおっとっととスマホ近づけて寄ってきちゃうおーそうそうそう こんな感じで餌やりと水やりを分担してます。はーい。よしよしよし。 まあ、こんな感じですかね。はい。日曜日は、日曜日の朝は、こんな感じで、作業してます。はーい。ぜひ、チャンネル登録、高評価、で、これまでのね、動画とか、いろいろ見てくださったら嬉しいです。以上、ミサとボストリッチファームから、こんにタんでした。バイバーイ。